え、何これえちょっと待ってえな な, なんだ俺はえいきなりどうしたえ大丈夫かおい何が起きたおいななんだなんなんだおおなんだこれえー、マジいやーまっ 出ましたよありがとうございますというわけでどうもこんじゃのうちです、えー、本日ですねアニプレックスの公式チャンネルの方でこのようにですねまあ、時藤無一郎くんのですねキャラクター cm というものがですね、まあ、公開されたわけなんですけども、まあ、これは本当皆さん待ちに待っていたものなのかなと思うんだけども、まあ、ついにね刀鍛冶の里編の象徴キャラクターが、まあ、登場したかって感じなんだけども、まあ、今回ですねサプライズ演出がありましてなんとこちらですねはい最新情報 なんかも解禁されてしまいましたね。ということで、ま制、あ、作進行中とまあ、そこまで大きな最新情報ではないんですけども、もいやここ最近の鬼滅の刃のね。まあ、公式の動きからするともうかなり。もうすごいね。 動きとなっておりますね。ということで、ついに、公式さん何か、始めてますね<笑>。ということなんですけども、いや、だってもう4ヶ月間落とさたなかったからね、ほんと、鬼滅の刃の公式さんって感じだったんだけど、いや、ついに動き始めましたかって感じで。で、まあ、さらにですね、この時とも無一郎くんのキャラクター CM のこの情報っていうのは、あくまで前座に過ぎなくてですね、なんと、 来週ですね、もう一人の刀鍛冶の作編の象徴キャラクターであります、かん寺光さんが公開されるんですよ。うん、というかま、公開される確率がですね、まあ99、99.9% なんですよ。まだこのキャラクター CM というものに起用されてないキャラクターで、もう、ね。 待ちに待った。あの方が<笑>。もう待機しておりますよということで。まあ、今日はね、そんな、詳しい来週のことについて、ま、お話ししていこうかなと思うんですけども、もう前座に過ぎませんからね、ということで、ちょっと詳細見ていきましょう。はい、まずはですね、ここ最近の鬼滅の刃のキャラクター CM の動きから注目していきましょう。8月の6日は、うずい天元さんが公開されましたね。これ懐かしいな、これ。うん、結構前だね。で、8月の13日、 23日はスママキを日なつるということで、まあ、ここ遊郭園の流れが来てたよねということで、まあ、今週はですね刀鍛冶の里編の流れがついに来たよねということで8月の20日時、えー、と無一郎くんということでありがとうございますって感じなんだけども、えー、来週ですね8月の27日には、えー、観路寺光さんそしてですね、まあ、この観路寺光さんが投稿されるということはもうラスト、えー、最後のキャラクター CM になる可能性っていうのが非常に高いので、まあ、その最後の CM 完結編ということ でまあ何かしらのえ情報解禁があるのではないかと個人的には思っておりますねうんまあでもねこのキャラクター CM というものは4月から始まったわけだけどももうめちゃめちゃたくさんのねキャラクターっていうのが CM に起用されていったということでまあかなりねえお金をかけたというかも う, う頑張ってねやってるものなのでまあ僕としてはですねこのラストというタイミングでまあやっぱり情報の解禁があるのではないかなと思ってるんですよ、ね で、今回、公式さんが、えー、今日ね、時藤無一郎くんの、まあ、CM を投稿したわけなんだけども、ただ単にね、えー、CM を投稿したというわけではなくて、やっぱり何かしらね、企んで仕掛けをね、行っていたわけですから、やっぱり制作進行中というか、うサプライズ演出がね、まあ、あったわけですから、あの、来週も何かしらのサプライズ演出っていうのは、まあ、ある可能性というのは高いし、来週が最後ということなので、もっともっとサプライズな演出があるんじゃないかなと、個人的には やっぱ思ってるんですよねうん、そこはやっぱ期待なんですけどもまあ、そんな来週解禁されそうな情報っていうのも考えてきましたということで見ていきましょうえまずはこちらですねえ新 PV ということで新予告 PV 第2弾ですねはいいやーもう第1弾 PV からしばらく経ってるしね第1弾 PV に関してはそこまでえボリューミーな内容でもなかったのでやっぱ刀鍛冶の里編の制作進行中とえ今回ミサタのには何か 意味があるんじゃないかなと思ってですねまあ、来週予告 PV 制作が進んでるならその様子を見せてくれいということでね、えー、言葉だけじゃダメだよねという風でね<笑>う来週何か見せてくれたらなとは思ってるんですがまあそうですねどうですかね皆さん公開されると思いますかね僕はやっぱり制作が進んでるならそろそろちょっと見せてくれてもいいんじゃないかなと個人的には思ってるんだけどもねまあ まあ、ま あ, あ、りそうだなと思ってますね。で、続いてですね、キービジュアルということで、まあ、こちらはですね、まあ、PV もしくはキービジュアルみたいな感じなんじゃないかなと思うんだけど、まあ、キービジュアルと、まあ、PV 両方解禁される可能性ももちろんあるけど、まあ、どっちかっていう可能性もあるよね、ということで、まあ、キービジュアルの方がですね、えー、一つ、まあ、ハードルとしてはそこまで高くないということで、まあ、制作の様子というかね、うん、キービジュアルで、こう、どんな、えー、刀鍛冶の里編のこう、ね、えー、様子というかね、えー、風景を描きたいのかと、 ということで、まあ、アニメーションというかね、まあ一つキャラクターデザインもそうですし、うん、制作状況が進んでるなら、やっぱそういうところも見せてほしいよねということでね、新たなキービジュアルっていうのを公開してほしいかなーと思ってるし、まあ、公開する可能性はあるよねと思ってますね。うん、ま あ, あの刀鍛冶の里編のねキービジュアルはまだね、あの時と無一郎くんと勘羅寺光さんだけのものしか出てないので、それはもう刀鍛冶というよりかはどっちかっていうとキャラク。 だけの、えー、キービジュアルということでまだねちゃんとしたキービジュアル出てないんですよねだからまあそろそろ出てもおかしくないかなと思うしねやっぱり一つこう刀鍛冶の里編を楽しみにする上でやっぱキービジュアルって結構大事なんでね一つこう入りとしてすごい大事なんでうん僕はそろそろ見せてほしいかなとは思いますねうん。で続いて皆さん気になってるかと思います放送日ということなんですけどもまあ、こちらに関してはまあ pv がもし公開された場 場合ですねまあ、2022年、ま、公開とか、2023年公開とか、ま、大まかな、年数だったりとか、ま、放送日っていうのが、公開される可能性はあるんじゃないかな、と、個人的には思ってますね。まあ、現在、そういった情報っていうのは一切ないので、2023年というね、数字ですらないんで、まあ、そこがちょっと、確定してほしいかな、ってことですよね。やっぱりね、でも、ね、ちょっと怪しいなって思うのは、なんで2023年って言わないんだろうな、 ってすごく思ってて、2023年ってもうはるかに遠くじゃないですか。だからまあ2023年公開するんだったらもう全然言えちゃうと思うんですよね。なのになぜ言わないのか、そこは最近疑問に思ってるんですけど、もしかすると年内放送狙ってるのかということなんだよね。まあそこが最近気になりつつあるポイントなので、まあそろそろ放送日の大まかな年数あたりはまあちょっと公開してくれるんじゃないかなと思いつつですね。まあピ pv のね後あたりに、えー、添えてくれたらなと思いますねまあだから pv 公開するのが一番いいよね<笑>まあそれはそうか<笑>一番いいに決まってるんだけどさうんまあでもそろそろさ4月から何も情報がなくてまあ、4ヶ月経ってますからもう4ヶ月5ヶ月経とうとしてますからまあ新たな pv は うん、くれてもいいんじゃないかなとは思うんだけどね。うん、もうね、しばらく経ってるからね。うん。まあ、そんな感じですね。まあ、出るとしたら、ま、この辺の、うん、情報が解禁されそうかなっていうところですね。で、まあ、最新情報ね、まあ、出る確率に関しては、正直僕も結構わかんなくて、うん、確定とも言い難くて、まあ、最新情報出ないっていう可能性ももちろんあるんだよね。で、それはなんでかっていうと、まあ、来週も今週と同じようにですね、 キトン・んがさに、まあ、変わったバージョンの制作進行中<笑>これだけの可能性もあるよね。うーん、そう、すり替わっただけのね<笑>、うん。制作進行中。うん、先週聞いたみたいな<笑>。可能性もね、捨てきれないんだよね。うーん、だからね、まあ、来週ちょっと期待はあるんだけどもね。うん、ちょっとあんま期待しすぎると良くないよということでね。まあ、その辺は皆さん、おのおの。 <笑> 50% ぐらいの確率で見ていただけたらなと思いますね。うん。で、もしですね、来週情報が解禁されなかったとしても、まあ、9月の24日に関しては、アニプレックスのね、まあ、オンラインフェスというですね、でかいイベントがありますので、まあ、そこで情報解禁は、え、確定であるので、はいはいはい、はい、あの、全然あの、来週来なくても、まあ、9月まで待てばいいんだということでね。<笑>まあまあまあまあ、あと1ヶ月の辛抱ですから、皆さん。 うん、来週来なかったら笑顔で待ちましょうということで。ま、ああの、刀冶の里編は、え、ちゃんと放送してくれるかなぁとは思うので、まあ、その辺に関してはほんと気長に待って、うーん、9月の24日をほん楽しみにしておきたいなと思いますね。まあ、その辺はまたおいおいということで、まあ、僕も動画上げると思いますしね。 うん、まあいろいろね、えー、楽しみにしておいてくださいはいということでまとめですねまあ今回一体何が言いたかったのということなんですけども、まあ、来週8月の27日にはですねカンロジミツリさんの、えー、最後のキャラクター CM が投稿される可能性が高いよということ、まあ、そしてですね、まあ、もしそうなるとすれば最新情報の解禁なんかがありそうだよということですねということで8月の27日来週の土曜日は一つ注目日となっているので、まあ、アニプレックス公式チャンネルなんかを、えー、注目 してほしいなと僕は思っておりますということでございますはいそしてまあ来週情報が解禁されれば私のチャンネルの方でも動画は上がりますのでまあ、その辺も楽しみにしておいてくださいということで皆さん高評価とチャンネル登録はお済みでしょうかまた次回のところでお会いしましょ う, うバイはいということでねまあ、9月の24日 生放送できそうですねそして来週もしかすると新たな情報解禁ということで生放送なんかももしかするとするかもしれませんということではいおすすめ動画見といてください、はい